今回はふっくらはぎを細くしたい方におすすめな内容になってます。 まず、ふくらはぎが細くならない原因としては、ふくらはぎが硬い。足指の力が弱い。足首が硬い。この3つが原因で、ふくらはぎが細くなりません。この3つを改善することで、逆にふくらはぎが細くなっていきます。今の各3つを30秒ずつ改善していきます。まず、ふくらはぎが硬いとどうなるのか。疲れやすいふくらはぎになっていますから、日常的に座っていても立っていても、ふくらはぎを使っている状態が起きてます。そうなると、ふくらはぎっていうのは筋肥大して大きくなります。疲れが取れないから、 細くもならならいんです2つ目の指の指力これが弱いと足の指が浮いた状態になってしまってふくらはぎを使わずに生活をしていてふくらはぎがむくみやすい足になってしまいます。 毎日ふくらはぎがむくんでると、老廃物が溜まって細くなりません。三つ目、足首が硬いと、ふくらはぎの筋肉をあまり動かせれないので、やはりむくんだり老廃物が溜まって細くなりにくいです。その中でも一番大切なのは、ふくらはぎが柔らかくないといけないことです。そこからまず改善していきます。スマホを持ったままできますので一緒にしましょう。その前にまず、前屈をチェックします。まず、前屈がどれぐらいいくか、この幅をですね、覚えておいてください。 ふくらはぎが弱くなると前屈がしっかりいきます。前屈の幅を覚えてください。それでは始めます。まずは寝た状態で足の甲でふくらはぎを叩いていきます。足首から膝裏にかけて動かしながら叩きます。筋肉を軽く潰していく感じです。反対も一緒です。上の足で下に押さえる。下の足で上に上げるっていう感じで こういう感じで、ふくらはぎを30分叩きます。スマホを持ったまま行きましょう。行きます。しっかり叩いてください。痛くない方はね、強めでもいいです。しっかりふくらはぎを柔くしましょう。しっかり叩けばですね、柔くなって前屈しっかり行きます。 ですはいそれではもう一度前屈をチェックしましょうさっきよりも楽に前かがみになれると思います初めよりもふくらはぎがやおくなって前屈ができた方はコメントください大体の方が 5cm から 10cm ぐらい今の30秒で前屈が 下ままで行けるようになります次に足指を動かしていきます。グーパー、グーパーです。グーパーするときに足首は少々動いてもいいです。とにかくグーパー、グーパーです。30秒いきます。スタート。意外とこれがですね、疲れるんです。 走ったりすることがなくなると足指の力が衰えて地面をねあんまりしっかりつかめなくなってしまって足指の力が弱ってふくらはぎを使いにくい足ができてしまいますしっかりグーパーよしはいケ、OK、ーです最後に足首をストレッチします足首が硬いとやはりふくらはぎはね細くならないんです さらに足首硬いと半長膝になってしまって太ももの前側のね、張りが取れなかったりします。なので足首っていうのはすごい大事なのでストレッチしていきましょう。スマホは持ったままでいいです。足を左右にこういう感じで片方ずつ体重乗せます。こういう感じです。しっかり足首角度つけて。浮きたくなるかかとを押さえる感じです。 これ左右します。いきます。スマホ見ながら。ちょっと足首痛いなぁ、ふくらはぎ痛いなぁっていうぐらいやってください。しっかりね、体重を乗せて、肘で太ももを押さえる感じで、足首をぐぐっと伸ばしましょう。あと少しです。最後にもう一度前屈します。 はい、OK です。もう一度前屈チェックしましょう。多分、初めはこれぐらいだと思います。それが結構ね、ぐーっと。下手すると20センチぐらい、いけるようになった方も多いと思います。お疲れでした。今の簡単な3つ紹介したんですけども、これが本当に鉄板です。ふくらはぎはあまり鍛えない方がいいんですけども、適度に動かすことは大切なんです。ふくらはぎは第二の心臓と言われていて、 ふくらはぎの筋肉が低下したりふくらはぎが使われてないとやはり膝から下に老廃物や体液が溜まってしまってふくらはぎがむくんでしまう指で押した後にシュワーとねむくんでる感じが残ってしまうですので今の3つ必ずやってくださいそして今後としてサブチャンネルの方でいきなり動画が始まるような 解説ののの少ないいいい動画を配信しししていきまますすでよかったたらサブチャンネルの方も登録よろしくお願いいたします今回、前屈が初めよりもぐーっと下までいけたよーって方はですね、コメント、そして動画のシェアで皆さんに紹介してあげてください。これは必ずふくらはぎが細くなるメニューなんです。叩いて前屈。これが一番大切です。各種 SNS も行ってますので、説明欄のリンクからフォローしてもらって、動画のシェアなどもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。